モアカーゴ、モアマニー、が我が社の社君です。毎年化石祭コンテストが開催され、ちょうど今運転している彼が、今年度は金賞を受賞いたしました。高校の全国大会優勝の、垂れ幕もた谷にやってます モアパワー、モアトルクで事故ルスポーツカーばかりだったので、たまにはトラックにも活躍してもらいましょう。まさか、道路脇の土手の耐火重不足だなんて、この人たちも考えなかったんやろな。こっちは燃料タンクをぶつけて、何百リットルもの軽油がパーですよ。そうやって内輪差でぶつけないように、燃料タンクって中央側に配置されてるんじゃないのか。遊具の周りを走り回って、頭打つ子供みたいで草私は小学生の頃にそれをやって、頭からダラダラ血を流しながら家に帰りましたね。 すれ違ったおばあちゃんがびっくりしてて草生えた。寝たところじゃないガチゲの救急車案件ミサイル。寝起きでクラクラのまま、あちこちぶつけながらトイレに行く人かな階段の途中の直角カーブは、壁にぶつけながら曲がる。ねえねえ、左リアをト員インに、右リアをトウアウトにしたと思った残念。 風でトレーラーが押されてるのでした誰が間違えるんだよカップヌードルの機内案内ビデオかよタバコは卵ではありませんあダ段ボールだけじゃなく段ボールを運ぶトレーラーもベコベコだ佐川急便でももっとちゃんとしてるそしてこの大雨この人たちはむっちゃ高低差のある滝の下に住んでるんでしょうか途中からミストになってるのは観光名所の滝あるあるはい停電オッ停電しちゃったら電気自動車の充電できないなまあガソリンスタンドも営業できないけど YouTube の EV 動画のコメ欄で 必ず見るやり取りのうちの一つ YouTube のコメント欄合理的にはネット掲示板だろスポーツカーの2列目にこうやって頭ぶつけながら首斜めにして乗ってろ最近の共用プラットフォームを見てるとスポーツカーって言ってもマジで2列目を窮屈にしてるだけだったりするからな見た目だけで選んでるんならオシャレ系の軽自動車とあんまり変わりませんなそしてこのあれに見えたんだがさすがにかけないはいはい流しましょうね シャボン玉が吹き出してる b y d のこの車、リアガラスには自動車修理と書いてあります。10円玉に広告を貼る、どこぞの弁護士事務所みたい。YouTube のコメント欄で、歌ってみた動画の宣伝してる奴らほどは、見てて嫌な感じがないのがよし。YouTuber ってクソだぞ。普通にコメント書いただけで売名扱いされるからな。批判はあさっての方向から降ってくる。顧客じゃない人がいつも商品にケチをつける。はい、出た。遮断機が鳴り出したけど、バーが降りてくるまでにはまだ時間あるからって突破する人。 駆け込み乗車感覚で黄色信号に突っ込んでみろ。対向車と衝突したらお前人殺しなんだぞ。ガソリン車が明確に EV に劣っているポイント、給油ノズルを刺してる最中にもギアが D に入ってしまう。それを言うならオンの EV 充電器とか、なんかケーブルが破損してること多いんだよな。とりあえず私が感じているリスクとして、デブは自己管理能力がないと思われる感覚で、車好きは頑固で頭が硬いと。 世間から思われることがあります。事実やん。まあ定期的に新車買って乗り換える一般人の方が、旧車乗ってる自称車好きより、自動車メーカーから見ればありがたいことは事実なんだよな。ルーミーや横転しそうな軽自動車に乗って、追い越し車線を塞いでる人の方が、自動車メーカーにたくさんお金払ってる事実。何回今、ビタ付けで突破しようとした人いたな。通行料200円をケチったせいで失った人間性は、2000万円くらい寄付しても取り戻せるのかわからないのだ。寄付する人はほとんどいないが、 たたたことをを明かした芸能人人叩く人はたくはさんいる赤字のローカル線の配線を嫌だという人はたくさんいるけど実際乗ってる人がいないみたいなスポーツカーが年を追うごとにどんどん高性能になっていくけどそれに比例して上がる本体価格が歓迎されてないあれ日産が300万円くらいで 直6 2 5 m t を積んだ、スカイライン GT-R36 を作ってくれない。まあ今更ガソリン車にコストなんかかけねえよな。その割には EV の開発遅すぎませんかね。そして彼には、出ることを全く考えてない駐車スタイルの付けが回ってきた。私も面倒ことは後回しにするせいで、動画はできたんだけど、眠すぎてサムネを作る余裕がなくて、更新ができなかった日がある。タスク管理ってほんと難しいぜ。特に人間にへのパフォーマンスのブレまで想定に入れるのがな。パート2組間違いくらしー。 体と思ってたコップ持ち上げて盛大に中身をこぼすあれですねそしてこの板厚ゆえのそんなんで足りるのかの感新幹線の乗り換え時間が5分しか用意されてなさそうしかもその5分10分の間に使ったことないオンラインチケットサービスによる現地での新幹線チケット発見とか詰め込みそう早めに出てリラックスし続けられる道中を優雅に過ごすか締め切りギリギリで出てずっと間に合うかそわそわする2時間にするか おっとこれは神回避だぞしかもリフトアップされてるのに横転もしない86の純正車高みたいな足回りですねさあ途中で通路を塞ぐから内輪差問題で積む場面が出てくるんだそしてミスって落ちたスーバルアクセルで切り抜けるそそじゃなーい何宣伝みたいに言ってるんだよ ガラスを取って、ラフェラーリみたいな言葉ですよね。株式会社コーポレーションだな。その何も言ってなさ、自信がなくて何も主張できない人のコメントみたいですね。何々だと思うし、何々だとも思う。そしてこの教材用の映像撮影中かよ。ってレベルの内輪さ見落としである。パワーで突破してんの草。そしてこの見るからに高級な内装と雨漏り。どこだサンルーフかフロントガラス上部とルーフあたりのコーキングか電動パーキングブレーキのスイッチが死んでも平気平気、ハイテク車だから。 いいレンジのままエンジン切っても、自動で P に入ってパーキングブレーキもかかるよ。排泄車でリーキングエシュってどういうことなんですかね。そういう時は、人員に機会があると思っていただければ。何言ってんだよ。そして日常生活あるある、手の中から突然物がすっと抜けて落ちる。ところで最近さ、ゴ雨 と, といい、猛暑とい、ひどくね。みんなが環境を破壊したツケが回ってきてますね。あの傘も、地球一周の旅に出たんだ。ボヨンボヨンボヨンボヨンボヨ ン, ボヨ ン, ボヨン、PUBG の待機時間中に、 手当たり次第に殴りかかって暇つぶすやつかよ。そして対向車線にも飛び火する。フェリーの待合室とかで、わーわー言いながら走り回ってる子供の慣れの果て。あれは、ベンツの EQS だか EQS で一部に入る。車重 2.5 トンはだてじゃな い, ういーーーーー。普通車はまだいいよな。 ダンプななんか、重すぎて止まらないぞ。これでもまだ荷台は空みたいですからね雪国でトラック運転手をやってる方がどれだけの実力者か言うまでもないですねこの時期の富士山を見てみろ排気ブレーキも知らずにレジャー客ごと運転してやがるんだぜなお止まれないままに奥まで突っ切れる地形だったので多分上り坂の助走も兼ねて突破した模様すごいことしやがるぜそしてこっちは多分前輪を持ち上げて乗せる系の牽引台車から 車が脱落して暴走しましたね。サイドブレーキはリアにかける。リアがロックしていては進めない。あ。そうでスノーブレーキだったんですね。そしてこれは何の動画かわからないけど、多分車庫端のくせにこんな道に入ったせいで、再受講するしかなくなった人。むっちゃ気持ちわかるのくさ。私の方がひどいよ。バンパー打ったもん。さて、またはしごです。はしごと言ったら墜落。よく見たら義足ですね。私は事故って手足切断になっても、前向きに行きますよ。でも、ね、後ろ向きに行きますよ。 まあユーチューバーにとっては、手足が一本なくなることより、収益停止やバンの方がよほど恐ろしいわけで。そしてこっちは、製氷機になり、命ある限り氷を生み出すことを強制される刑を執行された死刑囚。うまく変換すれば、悪いことをしたらこうなるぞっていう、どの国にもあるエピソードにハマりそう。悪いことしたら地獄に落ちるっていうけど、それカルマの後払いなんだよな。カルマの後払い。メルカリとい、いアマゾンとい、いゾゾと い, い。 とりあえず来月払いにさせたがるのなにまあ心理的に買いやすくなるのと手数料やろな。ヤフーカードはやめとけ。あいつら18歳の頃にリボ払いにしませんかって電話かけてきた。未成年騙して稼いでるとか、役ザ回りの風俗あっせんかよ。そしてこの火花である、ゆたぼんくんのチャンネル運営いきなりステーキのいきなり不景気。借金を返すための借金をし始めた人、日の車について調べたらカッコブ理が出てくるのは、情報洪水のこの時代らしいぜ。タイヤがログアウトしました。そこはリタイヤだろ。